危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。まもなく上り特急が到着いたします。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。2番線特急青砥行きが到着です。前の予票は昨の品川でお渡しをいたします。 青森まま<音声>横丁でつまの状況は次の品川で切り離しをいたします<音声>品川から鳥船内各駅に停まります